はい、といととうことでやってまいりました「プロレススト TV」よっいします今回もですねゲストは並川大樹さんに来ていただいてますありがとうございます、えー、お邪魔しますよろしくお願いします、えーはいまあ、僕がこの服を着てるということはもう皆さんお分かりだと思うんですけれどもそうエンジン戦隊ゴーンジャーで、えー、演じたエスミソ泉宗介とその相棒の 今日はスピードル、はいはい、で何か大輔さんとしてちょっといろいろとお話で聞いていけたらなというふうに思うんですけれどもよろしくお願いしま す, ししますじゃあまずちょっと名乗りやってみますかねうんねあの名乗りをということでやっていきたいと思いますいくぜ、まあ、前回ゴールデンと渦井壮介と勇気ったハイメンスターエンジンスピードル今日はこの2人でお送りしていくぜよろしくなやってる ゴーンジャーのときに、まあ、僕と、ね、ずっとやっぱ絡んだりだとか、うん、やっぱ相棒ずっと1年間やってきたじゃないですか何、うん、か思い出に残ってることとかありますかなんかね古原君 が,、ね原君がねはい、僕の口調をまねてた違う違う違う違う潰しにかか っ, ったんじゃなく て, <笑>ったなくて<笑>そもそも意図してなかった最初そんなこと<笑>だけれどもあ似てるんだって思ってでもほらお互いが つい勢い勢のあるキャラ、ね、そ, うですそうねそうスピードルと、うん、そうでちょっとやっぱね浪川さんに似てるって言われたら嬉しくなっちゃったんでしょうねそうだからちょっとなんか真似た部分確かにあるかもしれないだけど途中からどっちかけ分かんなくなるってなったから、うん、あこれはちゃんと「出せと か, なんかそういう語尾とかでちょっと変えていかなきゃなみたいな感じはありましたよ、ね、<笑>でも練習してんだよこっちがバーッてしべって言うと<笑>、うん 後もうスーツいってるなみたいな<笑>そうそうそうそうなんかスタジオが広かったから<笑>後ろでみんな待機してるじゃん<笑>すいませんしかもエンジン多いっすもんねエンジン多いから<笑>日本のマイクにだって3人とかね入るからあそうそうそうそうそうそう<笑>もうフラそうそうそうそうそうかうそうそうかう<笑>あうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ 一動かないけど古原とかもう何歩動かない確かに動いてやった方が気持ちが入るんですよね<笑>、うんうん、まあそうだよねだって自分で知ってたらね、うん、<笑>だからなんかでも動くとだから服の絹ずれがあるからあんま動かないといけないんそうだけど宋介で動かない結構難しいんですよ正直 そういや役が来るかもしれないよ、ね、確かにそしたらその極意をまたナミカさんに聞きますはいや、極意って止まって喋ればいい<笑><笑>ナミさんってめちゃめちゃ記憶力いいっすよね、本当にでも、昨日食べたご飯とかもう思い出せないね、えー、えー、マジっすか、うん、なんかそういうなんか昔の記憶とかは覚えてるけど、うん、もうだんだんそうなるよ嫌<笑>なんだけどいやいやショックにすその現象の話 <笑>なんかラビカーさんがおじさんがしてるってのは信じたくないです、正直、やっぱり俺、今でもやっぱ輝いてるしかっこいいし、なんか46で、ね、この感じが出せるんだが、俺の中での希望だから、うん、そうやっぱずっといない、なん か, そのかっこいいですないか っ, ってない20っと変わないですか、あの野球でも、なんかすごい苦労をたくさんしてるのに、ずいぶん明るくまっすぐに育ったなっていう<笑><笑> <笑>なんかマジでなんかいい子だね的な感じ言ってくれるんですよビ川さんがんかたまにそういう感じにしてますよねんか波川さんでその辺がちょっとおじさんかもしれおじさんやっぱチーム感ありましたよね1年間やってるとねあと覚えてるの<笑>あれびっくりしたのがさ最終話だけ出させてもらったじゃん顔、はいはいはい、覚えて俺もそれ言おうと思ってた、うん、あれの普通ロケモンソトロー移動するじゃん、はいはい、あの ロケバスとかさ、移動のあるんですよ<笑>目立つ目立つ、ね、<笑><笑>あのね、あのー、皆さん知ってると思うんだけれども<笑>ゴーンジャーでは銀次郎っていうね、うん、そう銀次郎号全部海外の、あのー、キャンピングカーを使ったんですよだからあのゴーンジャーってもうガッツリ書いてあるからもう高速とか大変ですよもう毎回ジェットストリームアタックですよ毎回囲まれるんだからで、ね、前後ろ横っつっていやそうそう<笑>でさある駅で<笑> 僕と江川さん、えー、だけ、パーソンのバスもね、パーソンの、それで降りたんですよ、はい、そのごンちゃんの義一郎が、普通の駅をの<笑>通廃して、ただ<笑>、ご本ちゃみたいな感で、<笑><笑>子供たちが寄ってきて<笑>、うわーって、<笑>うわー、ン本ちゃが来るみたいになって、降ったら、俺と江川さんだから。<笑> 違うじゃんみたいな感じでもうみんなもうト<笑>にそ、ね、<笑>んなに残酷な絵画あるみたいな な, <笑>いなるほどなるありますけどねいやでもねそうやって考えたら僕も一回めちゃめちゃちょっとやらかしたことがあって僕遅刻しちゃってあら朝早いからね、まあ、そう な, なんですよ銀次郎号が僕の家の前に泊まるっていういやまあ そ, うそれ面白いね<笑>そで僕が出るまでに、ね、銀次郎号の周りにめちゃめちゃ人だかりができてるわけですよ はそ う, だ, よそうだから俺はその人たちに向かって「ああみんな元気かーっつって「おはようおはようじゃあなこれからも見てくれよなー」とか言って入った瞬間に「すいませんでしたー」ってめっちゃいるわけですよ本当トすいませんでしたっって<笑>そしたらその時もさあのスタッフの下前さんっ方がいるんですけれどもそのスタッフの方が一言も口きいてくれてずーっと2時間ずーっとまっすぐこうやって見て俺でも何回も本当トすいませんでしたごめんなさいホントごめんなさいごめんなさい<音>やばくないですか 逆に2時間そこまでそ の, なんうその姿勢を保ったのが<笑>そのスタッフさんもすごいよ<笑>ごいいやでもさそれでさスタッフさん、まあ、仕, 事仕事とか撮影するじゃないですか、はい、その時はもう、まあ、あれしょせやせんしょせせんしゃって言ったけど<笑>いやいやいやいやいやい<笑>その時はその時はそれはダメ<笑><笑> もうメイクさんにやってもらったそのままそのままう一応ここ気にしてたよ、ね、いやそうそう<笑>あのこのまここはないとそうそうそうちょっとあの顔が小顔に見えないからあ<笑>よく覚えてますね本当にすごいな記憶力<笑>全然おじさんじゃないじゃん<笑>最終回俺波川さんと共演できたことが俺めっちゃ嬉しくってもうそう波川さん帰っかくと深いやるじゃないですか俺がやったやつをやり返すじゃないですか<笑>もう俺俺すごい嬉しくて<笑><もう><笑>あれはもう 本当にね、なんか一年間俺がねよくスピードの声やりまくってたから、なんかダミさんがねそうやってなんかやってくれたことに対してめちゃめちゃ嬉しかったのを俺覚えてるな。あれってでもね、実は俺やってもらったの覚えてるんですけど、俺最終回まだ見てないですよ、モンジャ。なんで？俺なんか終わるのが悲しくて、なんか最終回見れない。いやわかるよ、俺だってドラクエとかやるときにレベル99まで上げて、もうラスのアクショなんだけど倒せない。あかんそう。そういうそういうことだ。わかるそういうこと。<笑><笑><そ><笑> 俺もだからご本じゃ終わりたくないからいまだに最終回見てないから浪川さんがやったこれが使われてるかどうか知らないですあ知らないんだ知らないああそうだから俺はリハット本番でやってもらってるのは知ってるけど俺見てないから分かんないんですけどだから皆さんコメントに書いてるいてくださいらすれば何だったら映ってない 嘘ですいやそれは映ってるの知ってますよどこれ絵本出てすからごぼんじ<笑>ゃゴぼンじゃっ絵本で最後あの<笑>波川さんと俺の二人のシーンで俺をベーってやってるやつありますから<笑>そうあっうちちでカートに乗ってね<笑>そこまで見てんだ見えよいや違う違うほら、あれですよ俺<笑>台本はあるからその自分の中でやったっていうその、ね、<笑>あれはあるからそう流れはもちろん ですけれども、どこがどう使われて、どこがどうカットされてってとかっていうのは分かんないですよ、だか ら, なだからアミカイさんがこれがあればいいなっ て, 思って、本当にするのすごいです、これもうこっから交戦でどうなんですか絶対嘘ヤマ、ヤマ絶嘘14年前ですかね14たつの14年ですじゃあ、31年、2年だねさあ顔を見えるな、なんかさ、本当に1ずっとかっこいいよね、本当にいやいやいや変えなよね、 31ミリは若いなでもだから1 0年後とかってどうどん10いや変わんないっすよ多分このまんまこのまんま外むしろヒーローとかあってあの成長物語になってしかも10年くらいすると、うん、なんか大体みんな大人な演技になったりとかするけどゴーオンジじゃだけは変わらないっていうそういうコンセプトがあるんですちょっとごう音じゃの中にも へ10年前と変わらないゴーオンジャーがヤズグランプリなんですよね、あれ。うーんう、確か に, 確かにだから、そういった意味では、なんか僕も、いや、いい意味では変わりたいです、だけど、なんか、変な感じに変わりたくないなんてのは正直あるんですよね、やっぱ自分のこの、なんていうんですか、その芯みたいなのは、ぶれたくないなっていうのはちょっとあるんですけど、だってそういった意味では、波川さんもってん、ずっと昔から、なんかね、愉快なところとか全然変わってないじゃないですか、普通に。<笑>両先輩に向かって愉快なやつやつ<笑> まあ、ええ、けど<笑>でだからだからそういった意味では見た目も変わってないしだからこういう感じがいいですよ僕もああそうまあ、でも確かにずっとまあ2人で話してる時もそうですけどこんな感じでですよね、うん、そうそ う, そ う, そ う, そうこういう感じで変わらないままなん か, かっこいいよくいたいなっていうのが正直ありますねなるほどねだから充電力とん変わってないですよ正直僕はあとちゃんと走れるよなんすか <笑>俺、本当にみんなに言われるんですけど、あれ、モンたもんね、俺<笑>画面で見たら、本<笑>当や、<笑>あれな、この走り方、<笑>いや、あのね、直<笑>んないんすよ、あれ、あれあれめちゃくちゃ面白いよ<笑> 俺, <笑>俺的には結構、真剣に走ってるつもりなんですよ、ら<笑>あれ、いや、変わんないですよ、そういった意味でも、それも変わんないです、いや、それは変えたい、それは変えたいです、正直、かっこよくたいなんか言われてたよね、<笑>でも当時から、ね、いや言われてました。 その走り方ねやっぱヒーローだした赤だしたそうそ う, そう言われてたんですけれども結局あれで前回来ましたねまたあれぜひ呼んでくださいえほんとですか来てください前回本当にほんとださい。いいですかじゃあ読みますね本当 に,、はい、本当にありがとうございますありがとうございますじゃ最後にじゃあこの、うん、ソースケとスピードルの、うん、筋なしの会話ちょっとやっていいですか筋なし会話ブンだな筋なし会話はいよースピードル今日はありがとないやこちらこそ楽しかったぜソースケー もうスピード腹減ってねえかあらかそういえば減ったな減ったよなうそう今日はなお前になんと俺プレゼント持ってきてるからな本当かよそうだ、ね、よチキンカツをお前に持ってきてやったぜ俺の一番好きなやつじゃねえかやったぜい や, い や, ぜいやちょっと待ってんそれチキン今チキンカツって言ったもん、ね、あそうだ、ね、チキンって言うた<笑>あでもいやそれはあの スピードルの中の浪川大輔って人の大好物をググったらハンバーグ、生姜焼き、最近はチキンカツって書いてあったからだからチキンカツにしたんだぜあの野郎<笑>食えねえじゃねえかよ。 浪川大輔さんは多分食べてくれると思うなうまいって俺たちのモチーフって確かに鳥だからちょっとチキンとか言いづらいな言いづらいぞ言いづら い, い隠しとけよス介これはそうだなちょっとこれ出 せ, 出せるかまあ出してもいいと思うけど YouTube だからお前が食べろ<笑><笑>俺がなでもなちょっと聞いてくれよそうやろな俺だけだこの間なこの間なあの前回じゃあのジュランわかるの そうジュランおじさ ん, んジュランおじが浅沼シータロさんって人がやってるんだけれどもあ そ, そのなジュランおじさんがあジーロスと一緒に行ったんだけど最終回を見終わった後にお、お、お そ, そしたらななんとジーロスソで全開王を買ってくれたんだロボットええー、そ, そうなのかこれプレゼントする それでな、俺お返しにと思って俺モチーフの鳥の何かをあげようと思ってなそうなんだよそしたらかわいらしいぬいぐるみの鳥がいたからそれをプレゼントしたらなんとそれ隅っこ暮らいしてのエビフライの尻尾だったんだよ全然なんか鳥じゃなかったんだよあれ知ってる見たことあるあれ鳥に見えない見えるでしょあれあれ鳥じゃん鳥 鳥, 鳥だよあれあれはもうお前が言うならもう鳥だよな、鳥だよな 鳥だ鳥だお付き合いいただきありがとうございましたありがとうございました と, <笑>ということで、えー、今日はですね、まあ、この辺ということで皆さん本当にありがとうございましたこれからも応援の方よろしくお願いしますまたなバイバーイありがとうチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いしまーす